あのまあ、今回日高里奈さんがゲストということで、はいあのまあ、吉純さんと日高さんのちょっとこう、あのー、出会いのエピソードというかう、ねあのー、いの初共演とかって覚えてらしいらっしゃいます か, か初ってローキューブとかですかねローキューブだと思いますねうキューブ何年前だお結構えもうえ何年になりますか千2011年になるからわあ ええー、そんな経ちます8年あれ？いや八年前かな？八 年, 年前。そうですね。でも今、はい、その。 クレジット見るるとびっくりすすんですよなんか松岡君含め他の方も結構老朽部がなんかデビュー当時みたいな人が多くてめっちゃ豪華で<笑>そう今思うと本当にねずっと活躍されてる今活躍されてる方々が、うんうんうん、そう新人の時みたいな、うんうん、あいやなんかあの当時の、はい、なんかあの思うんですけど、うん、そ, のその時にやってたアニメって、うんはい、結構びっくりするんですよねやっぱ。 エンディングクレジット見るといや本当にそうなんですよね、うん、だって昔だとなんか、はい、自分たちでも、はい、あの信長、はい、自分大坂亮太とか、うんうん、が、はい、あの不良 ABC とかいやご味ですよね 僕はなんか先輩方がそういうふうに僕、老朽部とかの当時はまだデビュー前だったので あ,、うん、あのー、普通に視聴者みたいな感じだったんですけどあのー、その頃のものを見るとやっぱり先輩方がそのモブキャラクターをやられてて、うん、で今、こう活躍されているのを見ると、うん、自分たちもそう思ってもらえるようにあ頑張ろうって自分たちそう思ってもらえるように頑張ろうっていうのがあるんでうです結構ので本当さ、今だと昔の夢って簡単に見れるじゃないですか。うんうん そん、ね、なのにもうクレジット見た瞬間に村人 A とかで山寺さんとか書いてあるた、うん、ええー、恐ろしいっなるよねいやみんなそれを経てね、はい、今のポジションというか立ち位置で活躍されていらっしゃるわ、ねはい、けだしでもなんならさ老朽部が2011年だけど、はい、2012年に、はい、そうカンピオーネとかあとソードアートとか、うん、ああもう松岡君飛躍のね確かに 懐かしいよいこの頃が一番現場怖かったですねあっ<笑>そうなんだ、まあ、今でも怖いと言えば怖いんですけど、はいね、おまあなんかそのこうやっぱりこう正解がないじゃないですかこの仕事ってそうです ね, ね、うんうん、だから今もなんかそういった怖さはあるんですけど、はいえーえー、でも私本当にいろんなところで言ってると思うんですけど「ソードアートの第1話の最後の「はいはい 松岡君の叫びながら走っていくあのお芝居がもうすごい鳥肌物でしてもうなんだろいろんな素敵なお芝居をね大先輩方見てきたけどここまでなんかゾッとしたのがなんか初めての経験でーすごいそうテストの時からも 120% のお芝居でもうついていこう、この座長にって思ったのを今でもそう覚えててそう言っていただけるんでしたら。もう あれ変れないでくれ幹部病のタイムでしたねそれがあったからすごい松岡君と仲良くなりたくて、はい、めっちゃ距離をね縮めに行った ら,、はい、ら怖がられて失敗したっていう<笑>なんかあの意味だったら間違えたなっていうのもありましたよ い, や い, や、まあ、いろいろあるんですよ<笑><笑>いやいやすんあの時の私は必死だったんじゃないけど仲良くなりたいって思ったんですけど<笑>それにやっぱりその僕的にもだって日高さんってもう動く 9年先輩ですよねだってろかさん2000年からですよねえでも私声優デビューは今年で11年ですよということは1個したえっちょっと先輩私より先輩松岡<笑>えいやいや違いますあの壱岐さん10年年です よ,、ねですよね、あじゃあ1年の差ってことですねあっなるほどそういうことになるんですかそうでも会うたびに先輩ですからってすごい言われるけどほぼほぼ一緒なんですよ いやでもその一年でかいっすよ<笑>いや。いや、なんで伊知ちゃんもうここまで来たらさ、<笑>もうほぼほぼ一緒。本<笑>当<笑>信長とかあいつすげえなって思うんですよ。だっていつの間にか、うん、例えば尾野健章さんとか、うんうん、もう本当もうちっちゃい頃からやってるじゃないですか。大、うん、先輩ですよね。ねはい、<笑>ねなのにねあいつ普通に。 ケンショーって言ってるから<笑>ああすごいなあいつって思ってなんかみんなと仲良くなれる、ね、<笑>才能というかありますけど、はいまあ、それは賢秀さんとかもなんか<笑>、まあ、この間小林悠介とかもなんか一緒に話してるの聞いたんですけど「<笑>はい、いやもう全然呼び捨てでいいよ」っ, って言って「小林くん」って言って「俺も悠介みたいなふうに呼ぶから」って言って「ええー」って言いながら「この波には乗っかれない」って思うなんで 自分的には先輩は先輩なんですよね。ああ、まあ、でも、その姿勢もすごい素敵だなって、ね、思いますよね。はいまあ、それぞれありますけど。